皆さんこんにちは覚えてますか7か月前レクサス LS460 内装の悪さひどさ10年持たなかったというレクサスですね7か月前ですよようやくほとんど終わったので紹介したいと思います今日直したところなんですがここここですねこっち側と向こう側 ここ張り替えましたあとこのアームレストなんですがここは対象外だそうです一応ここはそのハードなマテリアを使ってないレザーなのでここは対象外だそうですもう一つ最後にやったところが後ろの席になります後ろ側に入って後ろ側のここですねこことオンサイドそれと最後に残ってたドアのここです 皆さん、ようやく7ヶ月かけてこのレクサス l s 4 6 0の内装が新品となりました。でも7ヶ月ですよ。まあ、遅いという人もいれば、うん、それだけかかるのは当たり前じゃないか、ただだからという人も考えもあると思いますが、結局10年もたなかったこのレクサス l s 4 6 0の内装が綺麗になったという動画でした。皆さん、どう思いますかそれでは。 ごご視聴ありがとうございました。Thank you for watching. To be continued. ちなみに皆さんこういうエンブレムというんですかねこういうマークこういうのこれは残しとく刃ですかそれとも取ってしまう刃ですか私はどっちかというと取ってしまう刃なんですが皆さんはいかがでしょうか you